you 6回月の山よさこい祭りににやかな総取りとともにスタートいたしました4年ぶりの開催ということで皆さん大変お待たせいたしましたここで月の山よさこい祭り実行委員長和田力が開会挨拶を申し上げます テーマが最近の私どもこの第3回目第4回第5回と、どうしてもコロナコロナコロナと世の中コロナだらけ、ね、真面目に自粛してそして練習もできずなんとか し, しぶとく各地に生き延びてまいりました今回第6回目を開催するにあたり 一重に呼びかけさせていただきましたあのー、この季節ですゴールデンウィークですそして地元の祭りが何より各地第1番に考えていただきたいと思いますその中でも今回こういった形で、えー、秋田のチームそして岩手のチーム宮城のチーム皆さんあもう一つ今回初出場の 山の内陸のチームということでねこういった形で勇者そして同志たちがツロー会を訪れていただきました誠に誠に感謝申し上げます1チームそして1人でも祭りはできませんみんなの力あってのことです演者だけは祭りを開催するものでもございません 3回目、ね、不しくも中止したとき、ご協賛いただいた皆様、そしてご支援いただいた皆様、講演いただいた皆様、その気持ちを裏切り、中止という形になりました、今回、お預かりした高校協賛、今回、改めて寄せさせていただきました、私は詐欺師じゃございません。これだけは皆さん 約束は果たしたつもりでございます。4月29、30と、ここゴールデンウィーク。全部 99? もうびっくりするような状況なんですが、鶴岡も賑わしくなりました。祭り祭り祭りで、なかなかご来賓いただき。 ご覧 い, い, いただいた皆様、そして他県から祭りを you 皆さん、楽しみに待っててくださいね<笑>山形県高畑町より「ドラゴンピアーズ絆」酒<笑>田市より「無双ッ車」<笑>岩手県より「大東よさこい恋公連菅原組」 有志会<笑>そして最後にオープニングをリードいたしましたのは山形商談よさこい連盟山形のしアン志ー2 3 <笑><笑><笑>以上の皆さんでここ鶴岡八を熱く盛り上げていきたいと思いますよろしくお願いします と島と申します。よろしくお願いいたします。それでは本日ご列席いただきましたご来賓を代表いたしまして、鶴岡市長、皆川治様代理鶴岡市商工観光部長阿部智弘様よりご祝辞を賜ります。阿部様よろしくお願いいたします。 ご紹介にあずかりました、えー、鶴岡市商工観光部の阿部と申します、えー、本日皆川、えー、治市長が出席が叶えいませんでしたので、えー、市長に代わりメッセージを代表させていただきます第6回月の山和美恋祭りの開催にあたり歓迎のご挨拶を申し上げますはじめに東北各県山形県内 そして鶴岡市内からご参加をいただきましたおさこいチームの皆様に心から歓迎と御礼の挨拶を申し上げます本日4年ぶりとなります月の山予さこい祭りがこのように盛大に開催されますことに和田実行委員長様をはじめ、えー、ご尽力いただいた実行委員の皆様に深く敬意を表しますとともに御礼を申し上げます5月8日には新型コロナが ご類の位置づけとなり社会経済活動が大きく転換いたしますまさに本祭りのテーマであります再起動の通りこれまで大きな影響を受けてきた各地域の祭りもコロナ前の姿を取り戻すことが期待されております本日ご参加の予測チームの皆様は祭りの活動を通じて子どもたちをはじめ幅広い世代の交流 都市の間の交流によりまして、各地域に活力を与えてくださっております。改めて、各チームのご発展と、よそこい文化のご発展をお祈りいたします。月の山、出羽三山の首謀合算は、今年12年に一度の今年5年年を迎えております。この記念すべき年に再起動されました月の山よそこい祭りにおきまして、 各チームの笑顔が弾け熱いパフォーマンスが展開されましたとともにチーム間の交流がさらに深まりますようにお祈念いたします鶴岡市もさらなる交流人口の拡大に向けて一生懸命取り組んでまいります結びに月の山おそこい祭りのますますのご流星各チームの一層のご発展ご参加の皆様のご健勝ご記念申し上げお祝いの言葉といたします 令和5年1月30日鶴岡市長宮浜治大学でございます4年分の盛り上がりどうぞよろしくお願いしますおめでとうございます